演武開演どうも私のつれづれなる日常演舞さんですよねはいそういうわけで本日はこちらこちらファミリーマートの3種類を食べたいと思いますまたジャスミン香るスプレーサンドスイーツモンスターのもっちりプリンクレープまたクレープで、ね、ダブルチーズ大福どれも美味しそうですね<笑>ではこの 香りないなお茶以外ですだけどね珍しい気がしますねお茶でなくても眠りを誘ってくれるのかなまあめっちゃダメなんですけどね今かどうかハンバーガーみたいなそんな感じですねちょっとこれ中割るのは難しいですねクリーマーなんですねではいただきますあれ 眠気を誘う薬と言われるけどこれはむしろ目が覚めますねいやまあ今の時間ならその方がいいんですけど次はこちらダブルチーズケーキ大福です、ね、えケーキなのか大福なのかどっちなんでしょうねうんちょっと見た目は大福ですね当然ですけどなんか持った感じは結構中が必死り詰まってる こう重量かなりますね。ではいただきますうんダブルって書いてあるけどほぼシングルになっちゃってるようなそんな気がしますねちょっと表側のほ違うかな<笑>ラストはスイーツモンスターのォッチプレイこのケースほんと外れがないかな中身は今回どうなってるの、うん なんかまあこんな感じですねちょっとプリンが固い形に作られているタイプなのでこれ以上やっと落ちてきますねではもうこのままいただきますプリンこのプリン甘いだけじゃないんですねほんのり苦味もあるあとはもうちょっと濃かったらよかったかな最初に食べたジャスミンティーのスフレーサンドはジャスミンティーの香りがきし ししっかかり生地らら感じられましたねスフレなのでシュワッととろけるのかなと思ってたんですが案外食感がしっかり感じられてクリームもさっぱりしていて美味しかったですあとジャスミンティーのソースがなんかもかかってたのかなちょっと生地とはまた違った香りが食べるじゃなくて飲む以外のジャスミンティーをしっかり堪能することができて美味しかったのでこちらのペーストとさせていただきます眠らないようにしないとそしてこちらのダブルチーズケーキ大福は 確かに、ベイクのチーズケーキの食感を感じることができますが、レアチーズがちょっと弱かったですね。レアチーズ、あれどこにあるんだろうってちょっと思えてしまう部分がありましたので、それがちょっと残念です。でも、チーズの味を感じることができたらとっても美味しかったので、こちらの点数を出していお餅とチーズよく合いますね。そして最後に食べたこちら、もっちりクリームフレーズは、クレーこれまで画スイーツモンスターシリーズ、ね、伝統の、伝統のっていうほどね、まだ歴史ないかも 弾力あるクレープ生地の中からカラメルの効いた苦めのプリンが入っていました、ねうん、甘いだけじゃない苦さもしっかり感じられるプリンとしたらバランスは非常にいいですよクレープでした、ね、ただもうちょっと卵の風味があってもよかったかなと思いましたのでこちらを点数とさせていただきます、うん、今回も美味しくいただくことができましたそれでは新年でシンデレラなりあの人は